今月のフレッシュマンは阿蘇市黒川にある YMCA 黒川保育園にお勤めの女性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ではまずお名前と年齢を教えてくださいはい、平田百合恵、21歳です、えー、平田さんお住まいはどちらですか黒川です川、はい、あじゃあもう地元はい、地元になりますはい。えっ、ー、と平田さんは阿蘇の高校を卒業後、はい 3大に進学して保育士の免許を取って今こちらにお勤めですけれどもやっぱり地元で仕事がしたかったんですかはい阿蘇がとても好きでやっぱ黒川保育園は母園でもあるのでもうそこで働こうと思っていましたはい、えー、じゃちっちゃい頃はこの黒川保育園に通ってはい いたんです、ね、ま あ, あの園舎も新しくなって、ね、今年の4月から認定こども園にもなりましたがお仕事どうですか今2年目はい と, とても楽しくてと子どもたちともう過ごすのが毎日はしゃいでいます、はいうん、そもそも保育士になろうと思ったのはどうしてなんですかと小さい頃からのの夢ででもあったんですけど、うん、あの私の妹と9つ離れてて よく子守りもしていたしで、えっとまあ、そのままやっぱ子供も好きなので将来に就こうかなと思って、はい、あのどんな時にこの仕事ついてよかったなとか思いますか普段のお仕事の中でそうですね、えっと、子どもの成長をいち早く見れることだと思います。やっぱあの 毎日朝から夕方まで一緒に過ごしているので保護者よりも早く、うん、もう歩けたとかトイレでおしっこが出たとかそういうの も, もうすぐ見れるのでもうそういうところがやっぱ保育園してもう楽しいなと思っています、はい、ではちょっとプライベートなこともお伺いしていきますが現在21歳結婚願望はそうですね、まあ できたらしたいなと思ってはいるんですけど、うん、やっぱまだまだうん、21ですしもうちょっとはい。ま<笑><笑>あるに終わるけどすぐではないってことですね、うんはい。はい。どんな男性がタイプですか？そ、え、う、っと、ですね。まあ優しくてまあ引っ張ってくれる人がいいかなと。はい。思ってます。じ<笑>ゃその優しくて引っ張ってくれる男性ともし阿蘇市でデートするならどこがおすすめですか？ そうですね。やっぱ、ああ、そう、美味しいところとかいっぱいあるし、うん、もう観光とかもいろいろあるので。まあ、一宮とか、まあ、うん、そういう付近とか、いいかなみたいな思ってます。はい、えー、では、最後に、あちらのカメラに向かって、お勤めの。Y. M. C. や黒川保育園の P. R. をお願いします。はい、と、Y. M. C. へ黒川保育園は、今年の4月から認定子ども園となり。 また演者も新しくなりスタートしました、えっと、毎日元気に子どもたちの笑顔に囲まれながら過ごしています活動も様々に取り組んでおり、えっと、充実した環境の中で子どもたちもすくすくと育っています、えっと、子どもたちの成長を見守りながら一人一人を大切にしていきたいと思っていますありがとうございましたでは最後はですね えー、二人で一緒にフレッシュマンのポーズを、はいえー、平田先生左ではい。じゃあ行きますよはい、はいえー。今月のフレッシュマンは、えー、YMCA 黒川保育園の平田先生ご紹介しましたそれでは行きますはい。せーのフレッシュマ ン, ュマンさよならバイバイ<笑>